でも。<ペー> 全然人気なかった歴代<笑>史上一番人気ないんじゃないですか<笑>最大王もさ、お前しか乗れない、うん、伊藤ちゃんしか乗れな伊藤和さん乗ってなかった病院で乗ってた<笑>なんでなの？ 人気はないかららそういういいこととじゃないってこと赤、黄色たち、うん、助けられるって言えやって言え青 い, ないのこもうであの、ね、かわいい方が兵でがややらしもね万平がやめた時めっびっくりし た, っりしたもったいないってマジで思ったなんかこの 下子のイケメンがやめるってめちゃめちゃもったいないと思ったよホンにんでも、ね、うしかも決めてたんだよね自分の中で何歳までって何歳までっていうか自分に限界を感じたのと楽しくなくなった、ねうんえー、マジか、うん、俺はね俺だって将来を描いた時に、うん、自分の違う人生を考えた方がワクワクしちゃった、うん、ああそういうことねうん、うん っていうことはもう向いてないじゃん、そんな甘い世界じゃないし。か確かにね。うん、なんかまた違う自分がいるなっていうのにも、もうずっと思っちゃってた悩んだ時期もあったけど、うん。それすらもうなんか向いてないのよ。ああ、なるほど。っていう、もうかなり落ちた、なんかしたの。自分としては。だから、本当に契約残ってる仕事があったけど、辞めようとしたこともあったじゃん。大蘭高校あたりは、もうもう辞めると思う。あ、本当。で、最後の浮きしようと思って。 もう本当に自分の力で仕事を取ろうと思ったの。うん、それはもうあのマネージャーがどうこうとかじゃなくて、自分ができることを最後にやりきってやめたかったから、全部のプロデューサーに俺に連絡して出し俺、うん、がダメだったらもう二度と使わなくてっていう連絡をしたの、うんうん。本当に最後に感じたのは、自分の言葉で、やっぱりマネージャーさん頼りっていうのが、もう甘えなんだけど、ね、今も、ねうん、仕事なかったらマネージャーが取ってこないとかさ。うん 言ってたしいやそんなの ね, てて分分分なのね自分次第の自分で動いた瞬間自分の言葉でその人に会いに行って、うん、時間作ってもらって会いに行って仕事くださいって、うん、みんな動いてくれたの、うん、まあいいよ、まね、だからその時になんかもうこうしとけばもっと変わったのかなとかでも最後の後悔残したくなくて最後やりきったそれでもやめていっぱいやめてんか今の俺にすごい刺さるだろ われわれからしたら、この、今までのすべてから、また全然違う道に行くっていう勇気が、すごいなっていういや確かにう、逆に、だって普通に働こうと思っても、働けないの最初はね、やね、やべえと思って、いや、そうだよね。でも、10年違う、社会は、うん、これはマジで、うん、だって20代前半の子を応援しようとしてるし、うん、俺より仕事できるし、いろいろ知ってるし、俺知らないんだ、芸能界のことしか分からない。確かに確かに そうそうそうでも、芸能やってて、やっぱ覚えてもらえるし、うんうん、見たことあるって言ってもらえて、すごいこうなじみることができるっていうのは、すごい得だなと思って、きっかけは新兵だったの、俳優になろうって言われて、うんうんうん、3ヶ月って決めて上京したの、でそれで事務所級短いのよ、い、<笑>すごい<笑>、めっちゃ<笑>すごいな。そ<笑><い><笑>したら3ヶ月にす、ね、もう、サードアスクって決まって、CM 決まってて、声優賞書 か, かせてもらった。すごいよ 今日行けるみたいな勘違いしたんですよ、うん、もう1年間仕事ないからもう毎日30日バイトしてて、マジで新平が手に入れるから、ねね、特に新平はもう人気あってさ、うん、俺、毎日バイトして、新平はファンレターになってさ、おわーで、日本生命館にって行ったら、新平いくんって言われて、あ僕、満平なんですよって言ったら、<笑>一緒で<笑>ですかマジで子なんですかかなんそれすらも知られてないです。で、そしたらあの、テニスの最終まで行ったっ。うんうんうんうん 最初まで行っ た, の行ったのすごいじゃん。か, いかるなみたいな、うん、したらなんか落とされたのマジ。渋谷のあの駅前とでこひ膝ついて泣いたの。しマジ悔しくて。ううもう終わった俺の俳優人生。と思ったらそ の, その時に電話でマネージャーから「て実は戦隊ものの最初オーディション残ってる」っ言われたの、うん。その悔しさ全部持ってけ、うん、って、うん、その瞬間にもう。 切り替わって、うん、その日から走って、うん、止まる練習だったしも練習付き合ってくれて、うん、でバッて赤い服着 て, て赤い服赤い服着てるんです<笑>そんな新兵は「うん、ディテレンジャー」の追加選手オーディション受けるマジ、うん、あれでもさ一回鏡のさシーンで、ね、そうそうそうそうルにってくれたで、ね、そうそうそうそうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ うわだからだ あ, あったよねマジさんだって本当言われたもん新平通るのうん多出る、うんうん、あのー、ゴーとレツが兄弟だからゴーの方だったんじゃないかなそういうことね受かるとしたらそういうこと か, ういうことかはいはいはいはいそこで出るの面白いんじゃないみたいなもうあった話もあっていやでもすごいそれだったらねすごかったけどでもやっぱ俺はもう兄さんだったなと思っそうね兄さん以外に無理よ確かにだってねあのキャラは多分違うよねちょっとね新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 ウドがテーマの映画でどう、うん、あの全、ー、体の話ははしょるけどま、うん平が出てくるシーンは、うん、ウドの CM が劇中で流れるっていうところで、うんうん、ウドのお兄さん役で出てるんで<笑>が分かんない全然分かんないんだけど立川名物のウド<笑>いや分からん分からんっ<笑>大好きな後輩の哲平がまん平を映画に出すっていうんで見に出す現場、うんうんうんね、えあいつどんな 久しぶりの芝居どんどんするやろうなと思ってバーンって言ったらなんか青いズボンに白い T シャツに青いスカートでウドを片手に持ってハイソックスでなんか踊ってて帰ろ<笑>うかね<笑>劇レンジャーってさ割とさなんかテクニック系だったりとかさいっぱいそういうのあるじゃんまスクショかったよ ね, うね そ, うそうだな これちょっといろんなところで言っちゃってるけどスカイシアターでー、うん、やられるじゃないですか必ずやられてからみんなの声援を受け取ってああああパワーアップして変身も、はい、やられる時にスカイシアターの一番前の面のところに降りる階段、うん、5段ぐらいかな、うん、そのとこで僕とヴァイオレットがそこでやられる、はい、で階段でパッて倒れる、はい、その時にちょっと勢い良すぎて3段ぐらいをこうバババって行くところを全部行っちゃったのに うわ、ずるずるずる、やばいね。で、うん、あの階段って滑り止めで、噛みやすいみたいな。ああ、肩きやすいわ。うん、のに、すべてのすねぎを持ってくる。ああ、みたいな、本当にやられてる感じの。失<笑>ってる時に、パって隣見たら、りきくんが。うあの人、俺の不幸が大好きなの。<笑><笑>俺が痛がってる様を見て、めちゃくちゃ小刻みに。<笑>お客さんから見たら、りきくんも結構苦しんでる っていう思い出は<笑>やばいねそれ面白いね。なんかじゃあさスカイシアターで<笑>、うん、だいたいなんかあの始まってさ、うん、飛び降り、うんうん、の最上段たい、うんうんうん、できる、うん、やるかやんのかってやってたよ自分でやりたいやつっ て, ってはい言ってじゃあやってみろみたいなそれから始まるじゃん。えそうだった俺なんかレッドが飛ぶのが毎年これって言われて。劇レンジャーに関しては違ったよね。まずは。 飛びたいやつみたいなまず飛びたいやつあ手あげろみたいな本当？うん、俺どちらかというと飛びたくなかったけど、うん、まあまあ怖いじゃんね怖いでしょ？激エン人じゃんあの虚勢でマジでやってみてっ て, 言ってみんなもうまあずきだうん俺はーうん兄さんはーうん、うん、降りようとした、うん、お前はやめろ<笑>はーって言おうなるいや降りろ降りろ<笑>やめとけこいつだけ飛んでな、うん、なんでなんで多分、うん、あんま運動得意じゃないねあそうだうん 運動得意じゃないのが多分漏れ出ててこいつを飛ばしたらえらいことになると思ったんだろうねああなるほどねやばなっつって飛ばしてもらえな い, ーばい飛なーええ千秋楽だけ飛んでる大千秋楽だけ、うん、じゃスペシャルで飛べる、うん、大千秋楽の飛び降り方はマジでかっこ悪かった何ちょ っ, とちょっとやってみてどうかな<笑>あ俺しいうさ、うんだろう 一<笑>手回って。飛んで降りるんじゃなくて<笑>、ちょっとこっから滑り落ちる感じに<笑><笑>ちょっと。一手回したんじゃないはい、はい、<笑>大千秋楽、<笑>こいつ調子乗って水拳やりますってって、うん、最上台で水拳やって、なんか足、千鳥足で本当に踏み外して落ちました。<笑>ちょっと待って、俺それ見たぞ。<笑> それで出てくるの遅かったんだよマジで見てたのあれ見てたあれやばかったよあれマジ で, で, 大丈夫 で, でその時にあの敵の名前なんだ教師の リ,、ね、リンシーがこうやってこうやって場をつないでたそうっそう踊ってそう踊って繋いでくれんだよあれ見てたよ俺大丈夫俺見てた俺何か、うん、ブルー死んだと思ったいやマジで、うん、全員思ったらし い, いやっていうかいたその現場にい た, いたんだ見てたんだリンシーが、うん すごかった本当にリンシーがアロバをつないだあの時のリンシーのグッジョブ感ヤバかったマジでい、ね、もう拍手を起きたのマジでで出てきた時も拍手を起きたよでもその前にリンシーがつないだことに対してみんながすごいってなってた手をつこうと思ったらなくて、うん、うわヤやばそのまま頭を押しよくしなかったねマジでみんな飛び降りにさ、うん、マットめがけてちゃんと飛ぶっていう決意を持って飛ぶじゃん、うん、そうそう安全性を保ってて、うん、こいつに関しては 事故だそうだよね、回転してたやつ、資料用 DVD を後から見たの、ワ、うん、ンプレーが押したとこ見ようと思って、うん、したら、ひっくり返って、カメみたいになって、ヒ、う、ュ、ん、ーンと押してって、うん、確実にどっか打つじゃんって思ったんだけど、うん、大丈夫だったよね、勝ったね、本当に、当にまたまたバンバン倒して、うんうん、次が俺の番なんだったのよ、<笑>が倒して、<笑>ケン、あとは頼んだぜみたいな感じで、<笑>はっつって飛んでくのもん。<笑>うん で、水艦やるって聞いたんだよ、うんうん、で「じゃが水艦だ!」って見えないわけよ、うん、で俺はあの扉の後ろで待ってて音だけ聞いて「うんうん、なんか盛り上がってるな」っ て, って<笑>そしたらこいつが落ちた時に、うん、多分本当の悲鳴が上がったんだよ、うん、ああイエ上がった気がする<笑>それ聞いて「めちゃくちゃ盛り上がってるじゃん」やばいうながちゃうで結構長いなと思って<笑>なんかいつもと違うなって 僕がいた場所は裏も見えてないからなんか真ん中らへんだったからうん、うん、いつが駆け上がってるとことからは知らないわけ、うんうん、全然投げないですマジずっと水拳やってて す, <笑><笑>すげえ水拳やってて超長い水拳だと思ってたんだでやっとまた声が聞こえて「はぁ」って投げ出して、うん「ケーン頼んだぜ!扉」扉、うん、バーって開いて、うん、で知らないから、うん、水拳が盛り上がったってことだけ思ってるから、うん、バッっッてみたいな。 レッツースイケンかっこよかったな<笑>っっ俺それ覚えてないわ客からしたらこいつ何言ってんだよ<笑>確か に, <笑>確かに<笑>めっちゃ怒られたよね怒られたよ、ね、怒, られるよ怒られた話何か持ってあるでしょブルーとイエローがなんかキャッキャッキャッキャ言いながら交換したらしいんですよ、うんうんうん、うわ入んないみたいな、うん、ピチピチューなんて言ってたら、うんうん、衣装さんにガチギレされたガチされたやばいよね何になってるの 自分の衣装をちゃんと大事にしろってことだよね<笑>そうだよね一緒だね怒られた話っていったら、まあ、京都に行って、うん、多分何人かそれぞれ寝坊しちゃったの、うん、で寝坊した時に僕だけむちゃくちゃ怒られたの、うん、何何んでその前の日になんか宴会みたいな、うん、ようこそみたいな ね、頑張ったね、みたいな感じ で,、うん、でそんな感じで、まあ、それもあって寝坊をしてしまったのああなるほどね、うん、6時に分、うん、かった で,、うん、でも前の日にみんなで約束したの、うん、扉をあのハンドワにしとくから、うん、それぞれ起こそうみたいな、うんうん、誰も俺のことだけ起こし<笑>で六い<笑>で6時になんか満平かな、うん、電話かかってきて「うん、あどこにいるの、うんえろ?」「ああ今来た」みたいな「ゴ、う、ミ、ん」で み, んなみたいな「ゴミだよみんな」みたいな「はいすぐ行こわ」すぐ言わまぁ、あ、ちょっとまあ、そんな大ごとだと思ってるの、うんだけどまだ であすいませんみたいな感じで言ったら浅野さんがすっげえ顔で、うん、なんか小学生じゃねえんだからさ<笑>ちゃんとしろよ怖ってなって<笑>なってる僕を見ながら他の色のみんなはピサピサ行っちゃう怖<笑> で, <笑>でみんなタクシー乗ってっちゃって僕だけプロデューサー2人に挟まれたタクシーで現場に移動する嫌だと こうやってさ、激レンジャー』とさゴ、うん、ーンジャーやってから、まあ、14年もう15年僕らは15年経つわけじゃん、うん、そうでそれぞれさやっぱりさなんか新たな道に進んでる部分もあったりとかしてさ特に万平なんて、うん、これからさ、うん、多分芸能っていうよりかはどっちの方向に進んでいくか僕今あの沖縄に移住をしててそっちの方に自分がこうまあ 夢があって、うん、お店を出したいっていう夢があって、ねうんそう、それをまあ来年に、まあ、オープン目指して今やってる す, すごいよね。だってあの時の満平から考えたらさ、うん、ねそんな今そういう新しい事業に乗り出すってなんか、うん、でも割と俺たちの年齢って多分そうなのかもね。なんか割とさ、うん、やめていく続けていくの狭間そうだね。ねうち、ん、ゃんも今年から新しくさ、うん、その デビューお絵描きそうそうそうそう絵本のそば、うん、イラスト、うん、やったりとかさ、うん、新しいことに挑戦したりとかしてないそうなんです、まあ、年男なんですよ36でね、うん、36の年男だからもういろんな挑戦をしていきたいっていうので、うんまあ、その一つが絵の道っていうと、んうんうんうん、ちゃんさ今年のなんか目標っていう か, なんか何だっけなんかいい候補がね挑戦発信え何、ーね 忘れちゃった、参<笑>ったぜ、<笑>じゃねえ<笑>前言ったぜ、参ったぜ、参ったぜ、ったぜ、参ったねすごいいい言葉だばばっかり言たの、僕の YouTube の第1回で言ってるんで、第1回見てください、第1回見てください、そうなんです、なるほどね、いろんなことに挑戦して、いろいろ発信していって、みんなとつながっていきたいなっていうのが、今年の目標でとそうやってやってみれば、みんな今年挑戦だもんそう、ね、そうだよね、だからまあ、こうやって 挑戦してるこの三人組をですね、はい、これからもぜひ皆さん、応援の方よろしくお願いします。はい、えー、タロ郎の方のチャンネルでですね、えー、やるので、はい、ぜひ宗太郎の方のチャンネルも見てください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回、フラライスソリー皆さんね、本当にあ り, あ, りありがとうございました。ありがとうございます。ということで、それじゃあ、またね<笑>バイバ イ, バイダッシュゴーゴ。